あおおおおおおおおねうん。お 首をほぐしてるって感じですか、ね。そうですね。あのこうチェックですね。はい、はい、あのチェックですね。これだけでも気持ちいい。はい、<笑>あ、じゃあこれで終わります。はい、お願いします<笑>、はい。ちょっと緊張してるから、ね、力か硬い感じですね、はい。ではちょっとやってみます。あおー？いいっすね。はい、綺麗になりました。はい。反対ですね。はい すげえ。っていう感じにね。え、痛い。え、衝撃がすごい。はい、あ衝撃が、はいはい。なるほど。<笑>なんか頭、ほかほか熱くなってきますね。おーはーい。はい、ちょっと下の方、え、目なんなんらない なりすげえちょっとしょげにった、ねはい、あポスポツとありましたねはいちょっと体を ちょっと胸りますか、はい、おーおーすげえさっ背骨をやったってことですかそうですねはい、はいすいなかのいい、ね、ななかじっっててたと感あ、あ力抜けていいです、ね、おーお おーおーよし す, ーすげえ、ね、気持ちよかったいいいいいいいこれめっっっちちゃ気持ちよかったまじじすね、はい、いいです ね, いいですね<笑>はーいそ感で とコメント力足りないかもしれませんね。<笑><笑>れやっとこうしゃやって<笑>。おお、しか言えない。お<笑>お、はい、っていう感じで。足の方、ちょっとやってみますか、どうですかね。いいですね、はい。<笑>おお。はい。いいね、あっしゃりたいみたいですね、はい。 こういういいのやりやを感じますねなんかプチプチチ<笑><笑>そうそういうそうです、ねはい、それより難しいいううでですすねれよ難さっき刺激が。 ねね、まえ、あ、力抜い て,、ね、てますかね。 <笑>なんか、想像以上にめっちゃ動いた<笑>背中が<か><笑>背中が爆発しうみたいな感じですねバリッてったバリッてですねすごいな僕も音聞こえましたけどね<笑>なかなか音声はトニッかもしれないけどね自分の中ではかなりあだったと思いますね<笑>はい首じゃなくて背中にくっそうですねあの首とか腰とかトニッいろいろですね カメラ見せん、ね、<笑>はいいい顔しとるで。頑張って頑張って。カテカテ。<笑>余裕がないかな。<笑>はい。ちょっと避けてもらって。ああ見た。全然違う。<笑><笑>はい。まあ160。 三点二ぐらいですか。はい。まあ零点七ミリねミリ。はい。割と短時間でしたけどね。零点七ミリ。まあ一センチ伸びたかったですけど。<笑>まあまあまああのちょっと硬 か, かったからね<笑>、えー。もっとぐいぐいやるぐいぐいや、ね、<笑>ってほしい。切ってる。<笑>すごい。う<笑>